ゆっくりえつきラジオドラマユードロ劇場第1話夜こっそりと目星をつけていたゆっくりの巣に高枝りがさみを突っ込んで茎を切り取ってきた高濃度の砂糖水につけておけばこのまま問題なく生まれ落ちるまで成長するらしいさあおうちに 連れてて行ってあげるよ家に着いたので花瓶的なものに移し替えるよく見ると微妙に動いているんだなまあ人間の胎児もそうか触ってみるとすげえ柔らかい牛皮みたいおう嫌がってる嫌がってるもっといじってみたいけど我慢しなくては本番はこれからなんだから おっとっと。先端のマリサが生まれそうだ。しくもの忘れてたよ。どうしよう。ああもうこれでいいか。便所用の雑巾だけど、元はタオルだから、柔らかさは十分だろ。ほうれ、落ちてこい。私がパパでしゅようこうして生まれても俺がすることは、別に何もない。言葉は遺伝子に組み込まれてるらしい。 狩りの方法もお家の作り方も教える必要はないこいつらにはそれをする必要がないからだ一生ないからだ一応俺が親代わりとなるのでゆっくりしていってねとだけは返しておく懐かせておいた方が都合がいいし 挨拶が楽しいんだろう何度も挨拶してくるあ何かに気づいたーまあ雑巾だからね雑巾の外に出ればいいだけなのにその場で飛び跳ねるばかり見てて飽きねえなそうこうしているうちに2匹目も生まれそうだ寝言のような鳴き声にちょっとイラッとするゆっくきつけいったね。 ゆ, びーゆべーゆべーくさいーお前らそれ繰り返す気かお兄さん、助けてー3匹目も落ちたが期待を裏切らない行動をしてくれる赤ゆ。いだよー正直うぜえ暑苦しくなってきたところで俺は気づいた 栄養から一番遠いはずの先端から順に生まれていることに双子みたいに妹に先に栄養をあげて後から生まれたやつが姉なのかもうわなんか大変なことにしかしやっぱり先に生まれた方が妹なのかって早くどかしとこ 健康で賢そうな親ゆっくりを見つけられたのはラッキーだったいい子たちだそうだ雑巾くらいの柔らかさでも大丈夫なら人の手でもいけるんじゃないか4匹目の落下地点に両手を差し出すあ潰つぶれはしなかったけどやばいかなよかった元気なようだもちろん ゆっくりしていってね」と返そう。これから長ーくゆっくりしていってね。ゆっくりえつきラジオドラマユードロ劇場第一話原案ユードロ制作ラジオゆっくり協力としあきたち。 次回もお楽しみください。